よりは。なんか。擦った部分を中心に。擦ってる部分が光ってる感じに見えますね。うんカワーボールの中には。なんだろう、ほぼ真空なんだけど。うんうん、こんにちは、V. C. P. のミクさんです。こんにちは、V. C. P. の補助です。はい。<笑>怪しい雰囲気の中。<笑> 暗いですけど今日はどうしたんですか暗い方が都合がいいので、はい、ちょっと暗くさせていただきます目の前に石があるんですけどもなんか今日これを石の紹介ですかいや石の紹介ではなく光らせますえっこんなどっかで拾ってきたような石か瓦にも落ちています、まあ、石英変顔という名前の石で透けてるっていうのもあれですけどちょっときれいめな、うん 石なんだけどもこれを今からすり合わせて光らせる光らせ る, せるほー見せてもらいましょう あ, あやっていきます<笑><笑>じゃあちょっと力が弱い弱いなので岩のうちにちょっと種がないかチェックないよ<笑>なんか仕込まれてないから仕込まれてないか実は中に電球入ってるとかね<笑>ワンチャンあるそんなちゃんとした光り方しないよ<笑>、まあ、まあなさそうですね<笑><笑>じゃあお願いしますじゃあ大きいの お、今日はオレンジに光ってる。そう。お、すごい、オレンジに光ってる。そう。焦げ草。そう、なんか。焦げたような匂いがするよね。お。草、めっちゃ焦げ臭い。マジか。<笑>なんだ、これ。フワッとするっていうよりは。なんか。こった部分を中心に。 スってる部分が光ってる感じに見えますねうんうんこうくっさっ何これ燃えて る, いてるオレンジだねやっぱ上手いっすよ<笑>あくさっさめっちゃうん、焦げたよあったかいしねい毎日火打ち石を思い出すそうだね お石全体が光ってるみたいな感じあくっ い, ああいいんじゃない はいじゃあ光る説明をねいいさっき本当疲 れ, 疲れるまでこすって光らせたけども<笑>、うん、じゃあなぜ光るのかということを説明していきますね、うん、こちらをまず今これこれが石英変換っていうんだけど、うん、石英変換っていうんだけども、うん、これ石こすったじゃん、うん、こ, すりまこすったところで何が起こっているのかっていうと、うん、うまずこするってことは力学的エネルギー摩擦 そして、まあ、そのエネルギーって熱エネルギーになるけども な, なるじゃんこ寒い時こうやったりする あ, あったかくなるあったかくなりますねでもなるんだけどもそれだけじゃなくて、まあ、もう一個違う使われ方がしてて、はいまあ、さっきこういうふうにこすった、うん、この周りの空気中の窒素分子が、はい、あのエネルギー高められるん、うん、そうそうそうそうそうまあここに書いてあるんだけども 窒素分子安定した状態がここでこめられる高められて、うん、でそこからまた安定した状態に戻るときに、はい、エネルギーが放出するのね、はいはいはい、それが光エネルギ ー, うーんだから光っているように見えるよってなるほどそうでそうちょっと書いたんだけど石英変顔、うん、石の名前が ね, の名前がね<笑>石英変顔っていうんだけども<笑>、はい、これまあ見てわかる通り 光にかざすとちょっと透き通ってる、うん、ような感じだからまあ怒ってるのは表面でなんだけども、はあ、白く透き通った石だからか内部まで光ってるように見えるよっていう。はあ、っていうのが面白いこのね光る石の原理でしたが、はあそのまあ、同じような原理を使った教材があるので。はあ お<笑>まあもうちょっと見えてるんだけどっちゃですかこれはプラズマボールと言いますいやーちょっと遊んでて大丈夫はい<笑>そうこれもね、はい、さっき説明したマチストと言った光る石の原理と同じようなことなんだけどもこのプラズマボールの中にはなんだろうほぼ真空なんだけど気が、はあ、すほうほうほう 窒さもまあ分かんないけど含まれてるのかもしれないほう、まあ、ちょっとなんだけどねでさっき言ったようにこれは電圧エネルギーを高めてくれるそのエネルギー高まった状態をプラズマって言うんだけどもそのプラズマ状態からまた安定した状態に戻るときに光りエネルギーを、はい、あ今こんな感じそうそうそう出すから、まあ、さっきと同じなんだけどねほんとに、まあ、だからプラズマボールって。 摩擦の電気版なんです ね, ね。かっちょいい。神になった気分。は。<笑>面白い、ね。すべての電気。わ、我が手に。い楽あい、はい、なるほど、こういう教材があるんね。そう、こんな教材も。今日は紹介しましたが、はい。面白いですね。そうね。ただの石だけども。<笑>光ったり。こんな風になったり。たね、<笑><笑>いろいろあるんですね。はい、じゃあ。 また次の、次は。雰囲気でしたけど。しい雰囲気だったけども。<笑>まあ、次はちょっと明るいやつで。<笑>明るい雰囲気でいきましょう。じゃあ、あ、はい、そんなことで、また次回の動画でお会いしましょう。さよならー、バイバーイ。バイバーイ